えー、ここにも実際にサンプルがありますが、今説明したような内容を、えー、辿っています。実際にやってみてください。で、演習にですけども、えー、ここまでに出てきた PS をリダイレクトするとか、PS をレスするとか、かデートとかやってみてください。ジョブコントロールの例もやってみてください。納得できたら、えー、A はスタンダードアウトをリダイレクトしても、スタンダードやラが画面に出ることを確認できるような例を、えー、さっき少しお見せしましたけども、他のものもやった。 それからですね、エラーメッセージもファイルに取りたいと言えば、そうすることもできます。これは万 h t c e ルで探すと見つかると思いますが、やってみてください。次にですね、t っていうのは、あるプロセスから出た力を次のプロセスに渡すと同時にファイルにも取りた い, という。 その時は、ここに t っていうプログラムを使うのね、えー。具体的には、えー、ps。まあ、ファイル名。うそうすると、ps の軸がこっちに流れてくるんですけども、その結果が枝分かれして、この f っていうファイルにも保存される。ということができるんですね。えー、これも、えー、ぜひやってみてください。ね、c はですね、 ジョブがバックグラウンドで実行中に端末入力が必要になるとそこで中断するはずですよね。実際にそういうのをやってみてください。例えばヒントですけども、スリープのューを待った後、それからデートとか言うと、デートってのは出力がありますから、この出力をしたときに中断するんてね。 あるいは入力をすることもできますよ。様々な方法があります。もっと難しいのも書いてある。で、ところで、この入力をするコマンドが必要な時のヒントです。キューボードから入力するコマンドとして何がいいかと。キャットがいいんですね。キャットはですね、ファイルを失敗すると、その指定したファイルを順次 STD アウトに出力するんですが、例えば、 キャットの t 1 t うと t1t2 よ両方とも出力する。なんですが、えー、ファイル名の代わりにマイナスを否定することができます。または、一つのファイル名を否定しない場合にも、えーまあ、標準入力からの入力を出力ます。ですから、えー、キャットで t3 に入れッチよ。そうすると、えー、これ全部ファイルに入ってるんですね。 終わらせ方なんですが、コントロールを押しながらで、そうするとファイルの終わりになります。で、キャットの t さん。確かに入ってます。まあ、こういうふうに入力するコマンドとしては、キャットを使うこともできるようになっています。では、演習三なんですけども、えー、PS で親のプロセスのフィールドが表示されないので、えー、あるプロセスがどのプロセスによって作り出せたかわかりますよね。これを利用して、その、 セミコロンとかパイプラインとか一般にもっとサブシェルとかそういう機能がどういうふうな人数で作られているのかというのは検討する。これはかなり高度なので、よっぽど好きな人がやっていただくための難しい課題なんですけども、まあ、チャレンジしてみたい方はいろいろ試してみてください。なお、そこでヒントなんですけども、ウィークの内部でプロセスを作りたんですよね。一つのプロセスが 親子の2つに分裂するというのが、フォークという機能があります。で、フォークしたときには PID、はあにえー、PID は新しいものになるんですけれども、PID は新しいものになるんですけれども、2つの TC シェルがあるままという状態になります。で、その後ですね、新しい PID のこちら側を TC シェルから CAT に変更する、別のプロセスに成り代わるという機能が2番目です。 の変身する機能では PC シェルがキャットに変身できるんですけども、その時は、えー、プロセス ID は変わりません。で親は、こですから、えー、プロセス ID が変わらないまま別のものに変身しているということはたまに起きます、えー。これがあるとですね、なぜか PC シェルであるべきプロセスがキャットになっているよとかいう変なことが観察できますけども、えー、それはこの複雑なやつをやっていると遭遇するだろうと思います。 まあ、難しい問題なので、チャレンジしたい人はやってみてください。